でか今本当にありがとうございます。台風ではははない台風じゃない<笑>あの新幹線と飛飛飛行機べますか飛ぶ可能性は高い<笑> でね、二年連続、もう、もう。早く帰らないと、ビューみたいな感じ、いや、ちょっと待ってください、これ買ってくださいよって感じの、<笑>そういうわけのわからないシーンがね。二年連続見られたっていう風な、のが、まあ、僕たちのサミットだって。去年も参加してくれた、あげてくれないんですか。おお、いいですね、今年初めてのねと。ああ、いいと思います、ありがとうございます。あのー、でね、まあ、今回は、けど、申し込みベース何人でしたっけ。申し込みベース七百六十ですね。七百六十の申し込み、で、入金ベースいくらですか。 こ何個なったんですかね。五百四十。五百四十。の申し込みですね。まずそれを実現した、あの、松田啓太にテミアさん拍手をしたいと思います。<笑>あのね、サミットの集計難しいよ。僕、昔やってたけど、やっぱりね、この会場に、まあ、千を目指して、レター書いたりとかするんですけど。 あの非常に難しいですよ。っていうのをやっぱりあの僕たちの最高の舞台をやっぱり準備してくれたのはやっぱり松田健太ですね、あとは天気のおかげですね、なのでその2つの前提条件が揃った上で、あと僕たちのやることは何なのかと言ったら、まあ、みんな講師はもう上手いと思うから、どういう目的で明日1一日を過ごすのかということなんですね、でこれは僕の方から、まあ、最後にですね、あの皆さんもお疲れだと思いますのであの、短い時間だけ話をさせてもらって、終わりに今日はしたいと思っています。 であの今日実はですね、あの、まあ、またです、ね、新しいクライアント治療で受けてましたあの、どこかの会社の社長さんなんですね、皆さんに質問があれば、その社長さんに僕は治療費としていくら請求したと思いますか、10回です、当てもんなんで、誰がしゃべってもらってもまいですか、30万、はい、ほか、20万、はい、ほか、50万、はい、ほか。 四十五十五ははい四千かける十0回4 0 0ですか四千かける十回あなるほど安いとそっちね他はどう百万はい拍手百、えー、万円ですやりませんって言いましたそうじゃない で, すかで、あの間、ー、なぜこれを言うのかまあ、彼の健康のためでありあとやっぱり今年も僕はうまくなったからで、その人難病ですね あの言ったら、まあ、免疫不全症候群で日和耳感染の増悪ク外を出てもすぐ感染するもらえるいすぎる例えば高齢者とかになったらデイサービスで集団で体操しただけでちょっと体調保障できましたとかねあのリハとかやってるとよくわかりますけどそういうの全く症状あと骨とか立ってしまうと水状態になってしまうででそういう症状に対しても治療ができる何をやっていくのかって言ったら食事療法とあとは あの座禅のことをしていることとあと免疫力が上がるように治療すること実はその人の体とかの原因は本当に前世とかに問題がある前世からの因果関係でいわゆるそ の,、まあ、その人の家系的なところのあれがあるのねでそれで、まあ、ずっと家系は免疫はある自分はそういう形で生まれてきて では、ステロイドも何回もやりましたよくなりませんで自分の中でいろんなサプリメントを試しましてよくなりませんちょっと良くなって悪増幅感覚を出すんですね。なんか調子が良くて元気で外動き回れる時が、えー、あればあちょっと移動してもすぐ使われてその人すはアメリカに行ったりとかするんであので非常に、ね、飛行機とか25時間とか<笑>行ったりとかするそんな人なんですねで本当に大きい会社の社長さんですけど、どの。 料金のこととか言いましたけど、何も言わないですよ、うん、よろしくねで終わりなんですね。で、ポイントはやっぱり、自分がそれを請求するようなものにふさわしいかどうかということと、あとは、絶対的に治療で結果を出す自信があるかですね、この2個が両方あれば、そういうことができ る, るで、あとはやっぱりその社長さんにとって<笑>、やる気の出る金額は大事ですね。 もし1回、うんまあ、10万円というふうにしてもう多分やる気当てないもっとポンってやって役を任せたらっていうので、あのーまあ、彼との関係はそらくね多分ずっと続いていくと思います。これなんですけどあのやっぱり僕はねあの今年1年去年のサミットの時から比べていや上達したよ僕自身がそれ絶対にあの嘘はないと思うし何か自分の技術をねあの 向上させることにつついて油断をしたももりもないで常に自分を向上させることをやってきたしどんどんどんどんクライアントのレベルも上げたいと思ってるしやっぱりこの会社でやってることの最後をどうしたいのかっていうことを非常によく考えるで そ, のその最後がどうしたいのかっていうのを考えれば明日のサミットの位置づけも変わるしそういう大きな、ね、クジラみたいな顧客が来るポイントはねネズミみたいな人も何回も何回もやるじゃなくてクジラ一匹だけずっと捕まえとけばいいんですよ 月賞100万、城1人以上、月1、終わりですとか、ね、そういうものもできるとかやってるようなあところで、皆は講師としてあの誇りを持って立つんだっていうことを忘れないこと。本当に日本で一番 マーケティングとかコピーライティングやってる会社とかも最近は僕たちにどうやってそんなにセミナーにネット集めるんですかってめっちゃ聞いてくるんですねやっぱねオンラインだもんねネットで物が売れなくなってるんですよ今でオンライン上で集客して昔は2十万とか3十万の高額商品がね やえでポンポン売れなくなってきたから、いや説明がはらんでから、20万ばかり売るみたいな、そういう形のねビジネスモデルに設計しますよね、世の中全体的に、まあ、インフォー業界はね、うん。なんですけど、うちがやっぱそういうふうに集客し続けていることってすごいことなんですよ。なので、あのまあ、冒頭でその松田ゲーターに皆さんね、まあ、俺を言いましょうみたいな感じで言いましたけれども、本当にすごいことですよこれはスキルのたまものであるし、やっぱり僕らみたいにでかいことをやろうとするところには、やっぱり最高の集客の人数がないとやっり伴わないですね。これで明日来る人数 15人とか、どうやる気ある。あちょっとまあ、とどろきょう、まひでやっときょうみたいな感じになんですけどね、事務局一人でやってこいよみたいなサミットみたいな感じが、冗談ですけれども、まあ、やっぱりこうね、集客の人数が多いってことはすごいことだし、いやスキルのたのものである、治療技術にしても高め続けてきたということがあるし、やっぱ集客の仕方についてもスキルをちょっと高め続けるとか、その意味が何につながるのかなんですね、明日一きましょう。 で明日一日のポイントなんですけど、動画とか写真をちょっと撮るつもりになって手挙げてくれないですか？頼まれたりとかですね、あのですよね、宮内先生とかうと、これねどういう意味があると思うの？明日の写真一枚って、どう思いますか？明日の写真一枚ってめちゃくちゃ大事で、あのこのメンバープラス外注でもプロのカメラマン一日読んでるんですよ僕らと動画撮影の人も全部読んでるんですよ。 要はここで僕たちがやってることをどれだけ美しい鮮明に迫力があって要は異次元で奇跡かのようなすごい写真を撮れることをそういう写真を将来的に海外の人に見せたりだとかお医者さんも見せるんです僕たちでそれで最終的に病院を作るための全部のステップになるんですねだから写真とかむちゃくちゃ大事ですねだから明日カメラマンやってもらえる方本当にありがとうございますホントに皆さんがコールのおかげで来ていただけて あの僕たち素晴らしいことやったとしてもやっぱりこういいカメラでいい写真を撮るということがどれだけね僕らがやろうとしているミッションにプラスになるのかということは皆さんのやっていただけるおかげなんでちょっとことなんでちょっともう一回写真撮ると手あげてくれないですかしで拍手してあげてくださいカメラ開けてください<笑>、はい、<笑>なので頼むからので明日はしくらんといてくれよと言いながらお前またお前は俺の顔がまた半分切れとる写真を撮るなよみたいな感じでねお前はお冗談ですけれども。 あのいい写真をね、ぜひ協力して撮っていただきたいなと思ってます。で、みんなね、あのー、僕の方から最後に話したいことは、明日はどういう一日になるのかっていうのはやっぱり最後から逆算することにやっぱり意味がある、最後はどうなってると思います、俺たちの会社。なんでこんなわざわざ土曜日に集まってね、やっていってるのか、ね、多分ね、3年連続で申し込みペース800人とかね、おるの、多分ね、日本初だと思いますよ、絶対ないです全然探してみて。 3年連続、ね、同じハウスリストで10万もないのに、800人以上を集めたんですよね。すごいっすよ。そんな会社、見てみて、周りで。1個もないですよ。なんでなのかって言ったら、書かれてるミッションがいいから、絶対それだけ、あとコンセプトが素晴らしくいいし、世の中の不よりとついてるから人が反応するんですよ。 みんなは怖いし表に出るのは勇気がいることだけど僕たちがほんまにやろうとしてることがほんまに必要なことだと思ってるんですよ医療の中でだから来るんですよだからすげえファンになるうわー関わりたい見たい会いたいその裏何やと思います明日また北海道と大きなか沖縄から連邦が来るんじゃないですか、ね、また海外からもしかしたら去年オーストラリアとかハーフから来てましたけどカナダとか来るじゃないですかこのパワー何だと思いますすごくないですかします皆さんじゃあオーストラリアサミットあれっつって行きます めっちゃ大変じゃいますよ、ここから、おおみたいな、ハワイ行きますっつって、まあ、オッケーとハワイとか行きますけど、めっちゃ金かかるんですよ、ゴールデンウィーク行ったときとか、一人で100万足りないんですよ、あ の, とあの飛べる人をねあの、ホテル代とか、でも行くん、来ること、そういうことをやるのをさせてる僕らのパワーの源って、なんだと思いますか、これは最後、どういうふうに僕らがこの会社をしたいのかっていうことを、顧客がひしひしと伝わってるからですよ。 画面越しに見てこれは会いたいこの技術は本物だこれは絶対に自分が技術の今後セラピストとして研磨していく中で必要だから行きたいとかのはあの人たち本当にすごいから会ってみたい一回でいいから口しゃべってみたい生で見てみたい芸能人みたいですよねそうさせてるパワーの源は何なんですか最後をちゃんと見せてるからですよね確かにキャッシュは思いますよ ッシュは生んでいくけど、僕たちは今のですね、医療業界にある足らないものとか不条理をたらすためにやっているでそのためにこうやって優秀な人材な何回も招集するし医療連携のボランティアみたいなこともやっていくし医師もどんどんね、自分の顧客にしようとしていくしあの多くの受講生を集めて常に一番であり続けようと努力している集団なんですねだから 僕たちが最終的にやるのは明日のサミットとかの動画とか写真をきれいに撮ってもちろんお客さんにもめちゃくちゃ満足してもらってああまた来年も絶対この集団感があろうとかああベーシックコース行っててよかったなあの人やっぱすごいわとか、まああ体量行っててよかったなあの人やっぱすごいわまあ金額は安くないけど調子は高いかもしれんけどあの人だから学べるんやったらまあいいわとそう 思ってもらえるかかどうかですよねそれは皆さんの1秒にかかっていると思いますね。1秒離脱した時にパッてねああこんな会場やったなって時にここに比嘉先生が目に映った時にどういうし草さと姿勢をしているか。 これはすごくポイントですね。明日、回数がないので、皆さん大変ですけど、疲れたらすぐパーテーションの前に隠れていただいてですね、休憩していただければいいと思うんですけど、これはすごく大事ですよね。例えば、そのリッツ・カールトンとかね、ハヤトリー電子とか、そういう高いところのミットを行った時って、隙がないでしょ、従業員とかスタッフ。それはやっぱり訓練されてる感じですよ、軍隊みたいな<笑>で、皆さんは別に緊張せず待ってないですもう訓練は終わってますから。厳しい訓練ね、まあ、あの、終わって、で、今日だって汚れないとなんか言っているでしょ。 うちだってスタッフ全合わせて120とかいますよで来れたら20とかそんなんでしょだからもう厳しい訓練終わりましてパスしましたの人だけはこう来てるわけですか ら, から存分にだから明日は自分たちが身につけた接客だったり接遇だったりね教育の仕方だったりとか満足させられること存分にやればいいと思う気持ちの色 で, そ, のでそれをやりながらねその辺のカメラマンとかに自分のかっこいい写真と撮ってもらえばいいじゃん 最高の宝になりますよその写真を見るたびにああ、今年も一年やってきた校舎を利用してライティングもやっていて来年また一年これを作るためにもう一回技術頑張ろうもう一回コピー頑張ってみようとかもう一回この患者さんに対してもっと一応できる頑張ろうとかそうやっぱ思うようにしたいと思っているでそういうふうなことをやっていってどんどんどんどん日本中の優秀なセラピストを僕らのこのベクトルで全員巻き込むんですよ医者もあいつやばいと 確かに見た目は若くて、若い集団のお兄ちゃんがね、楽しそうにやっているか見えるかもしれないけど、でも本当のお客さんは僕たちが何を信念にしているか、運営するか、絶対見に来る。で、それがもしフィットしていれば好きになってくれるし、もしそれが金以外に何もなければすぐやめる。でも、今年もまたお医者さん5、6人申し込み来ましたね。すごくないですか病院で働いてったことある人ってやめてみてください。お医者さんにもの教えれる立場でしたか、僕ら。逆転させましたよね。 ここんなことできる集団ありますか僕らだけですよ。お医者さんに対して、違いますね、全然できてないです。あなたはお医者さんですかすいませんでしたみたいな感じ。代表に全然触れてないですかお医者さん、あ, あ、そうです、すいませんでしたみたいな。言えるの僕たちだけですよ。多分そんなこと言えせられてス人さ、日本にいたとおりしゃんると、まあ、昔嫌なことされたし、ちょっとやり返そうとかやめてもくださいね。<笑><笑>冗談ですけれども。まあ、いかんせんなので、明日もあも決めに行く、もちろん、全部。やります。できます。で、緊張する必要はない。いつも通りやる 全員もプロですからポイントはねよく休むことを今日なので僕はもう長く話すつもりはないしあの山内先生とかね松田先生先生中心にもう今日明日の話合わせもできてると思いますからしっかり休んでで元気な状態でね体の状態が良くないと治療のスキル落ちるでしょうなのであの一人触った受講生がね多分ね 遠方から来てる人でも、ワンタッチの感触だけだと思います、覚えてるの。あの時にあの先生に手動筋触ってもらって、の感覚、あれで感じバーッて神経の稼働値があったから、私はあの教会にずっと行きます。そういうもんですよね、受講生って。しかも明日って、四割とか五割とか、新しいやつですよ。で、たぶん、社会期に読める感覚、忘れられない。こんな地図としてで変わるのかって感動をね、 そのワンタッチで、例えば山田先生が与えたんですね。だからその受講生はプロまで行くって、あの時の印象すごく良かったっていうふうに潜在意識にすり込まれ続けるんですよね。俺の仕事はそんなもんですよね。だって一人一体ただやってる限りはさ、一回触った時のクオリティで彼らは俺のこで判断するでしょう。すごいそこが非常に見せ場になるし、もう俺はそれがワクワクしてしょうがない。一回触った時に、な、ま、んか一瞬で終わったけどめちゃめちゃ変わって何が起こったらすごいもっとこう勉強したいっていうふうに思えるかどうかですね。 なので明日非常に楽しみである。でなおかつ、この、ね、レントゲン文化が生んだこの弊害、キーマ・コーファッシャーというものは今世の中には全然伝達はされてないけど僕たちにはこれだけの支持者がいるわけですよね。これもし何か の,、ね、あの団体としてはすごい脅威ですよ<笑>こんなにこのシップとか注射とかを<笑>否定する集団がいるのかなという感じ。戦うつもりはないけど脅威にもなる。なので 明日、講師陣、皆さんそれぞれが思いっきり楽しみながら受講生に最高の経験をすさせればいい。販売もすればいいし、思いっきり寄ってくればいいと思うけど、基本はやっぱりワンタッチでどこまで感動させられたか全部のコンバージョンの数字で現れますよ。だからしっかり寝て、飯食ってしっかり寝て、明日の朝しっかり体力をして元気になってから、一発パーンって触ったら、もうそれ で, で一対玉のやり方は成立すると思うんですね。ですから、まあ、 もう一回考えてほしいのは、ただの一日じゃなくて、僕たちの、ね、偉大なる僕たちの成功のプロセスの明日は1ページですね。そのためにカメラマン、たくさん準備して、最高の1万のメモリを作りに来ているわけですね。僕たちの最初のペースはめちゃくちゃ速いですし、僕はめちゃくちゃスピードが速いし、頭も変えて速い。全部設計してます、最後、この会社は50年後どうしてるか、全部設計してる中でも明日1ページ。ということを、やっぱり、 各々が誇りに思ってもらいながら楽しむ楽しんでいいものを受講生に提供してもちろん商品も売るしリクルートもするし体力も来てもらうしまあいろんなエキサイティングなことをまあさせ演出するプロであるということを明日は全員でねやっていけば非常に僕たち自身も明日はねあの僕たちの最後の成功に向けての1ページとして僕たち自身も明日は100の1日になるということは間違いないと思いますから。 皆さんあの、自信を持ってください。皆さん、もうできる状態です。何も今から、今から大学の職人に挑めるかなとか、そんなんもう全然しなくていいから、もうリラックスしながら、明日一日 の,、ね、あのことをイメージしながら、最高の一日にするで。そういうことをやっていっていいですか。ポイントは、この僕たちのやろうとする方向性にもっと人を巻き込むことですよ。正しいことをやってるんだから、誇りに思えばいい、ね。この正しいことをやってる延長線上に、 もうねもう、よう分からんやつら全員巻き込む、巻き込んでその方向性のベクトルにして支持者を増やすことですねで。そういうふうなものをしていきながら、来年はもっと集めたいね、来年戦で、来年来たいと思えるためには<笑>、明日は面白いことかな<笑>。ということをやっぱり毎年毎年できる集団で。 まあ、今年はここのメンバーがねその、サミットメンバーで選ばれてましたけど、来年も絶対選ばれる、今場所も出す技術も上げるし、セラピストとしてめちゃくちゃかっこいい理念と信念を持つ、それがあれば絶対に結果を続ける、そういうことをやっていきながら、明日は最高の一日にしましょう、はい。というわけで皆さん、僕からの話は以上になります。ありがとうございました。